センスゴルフグリップおもりが3種類あって引き手のここら辺におもりをセットしますはいフェイス面が向いてるところが分かりやすいこのグリップだけでこのパターの重心とかね感覚を変えられるすごいおすすめ、はい、センスグリップス .jp 皆さんチェックしてみてください、はい、皆さんこんにちはまおですちえです 二人合わせて、せーの、知恵真央です<笑>聞いたことないな<笑><笑><笑>はい、ということで、今日もですね、こちらテンブランとゴルフクラブゴテンバさんにはい、来ていますお願いしますということで、今からですね、する企画は三つありますはい一個目一個目初心者の方に向けて、はい、マナーとかをお伝えできたらなと思います、はい ぜひはい、見てしいです、はい、いやそんなにゴルフやってる男性の方もたくさん見てると思うのでゴルフ場ではいやってるモテる行動をるそうですね実際、はい、に<笑>うこんなあってあいいなって思します、はい、経験の三、はい、今日は真央、ま、ちゃんの練習ラウンドということで、はい、私がいつも練習ラウンドでどういうところを見て回っているのかというのを、はい 教教ええてもらいいまます、はい、教えますはなので皆さんも一緒に勉強していきましょうレッツゴー<笑>それではまずティーグランド編はいじゃじゃんやってみましょう<笑>ティーグランドは結構いろいろありそうですねそうですねお願いしま す, お願いします <笑><笑><笑>分かったかなみんなティーグラウンドの時は基本的には1人だけティーグラウンドの中に入るようにしましょうはい<笑>だからこんぐらい離れとったらちょっと離れたところまで見ててください、はい、<笑>お願いしま す, お願いします、うん、あれってさどんぐらい<笑> <笑>構えたら速やかに打ちましょ う,、うんうんうん、そうですねはい。スロープレーになるとペナルティーになっちゃうので、はい、サクッと行きましょう、はい、打つ前にちょっと確認をしましょうってことだね持ってる間とかにそういうのはできるだけ確認してください確かに、うん、お願いしますじゃあちょっとティーショットは真央ちゃんが代表で、はい、<笑>まあ刻んで 打ってもらって、またセカンドのところで。はい。はい、ナイスです。<笑><笑>ブブブブブブブ。こういうだめですね。こういう場合は。ダフったら。 カートとかに目づがあるので目づをしましょう、はい、はい、完成ですこんな感じです結構すぐ終わるのでひと手間かけましょうはい、ーうん<笑>ートはい。はここからグリーン周りになるのでバンカー編をとっていきます どうぞあバンカーに入るときはこちらの高いところじゃなくて浅いところ で, でなおかつボールからできるだけ近いところから入るようにしてくださいはいここから。 ナイス。ナイスいしす。よし、出た。うん、<笑>バンカー打った後は、はい、自分の足とここの打った後をしっかり。バンカーの冷気で鳴らしてください。はい。次の人が同じとこに入るかもしれないので、お願いします。 次のホールがあっち側なのでできるだけクラブは次のホール歩く方向に置きましょう、はい、クラブ遠いんで一回戻ってって時間かかっちゃうのでナイスナイスですありがとうございます 時間がある時はいいんですけど後ろが詰まってる場合はクラブを入れずに先にカートに乗って次のホールへ移動しましょう、はい、結構それ大切ででですすよねねだ、はい、だいぶ早くなるんですよ、ね、これだけでそうですよね。はい はいありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。めちゃめちゃ勉強になりましたね。<笑>いやいや普段からできてるから。<笑>できてるからちょっとねあのわざと演じてもらってありがとうございます。ょちょっとしたところなのでね、うん、実践していただければなと思います。はい。以上<笑>ゴルフ場連のマナーコーナでした。<笑>次はいよいよあれですね。 モテちゃうモテちゃうこれはもう必見です、はいはい、次の動画もお願いします期待しててください期待します